はいえー、うちの近所のダイソーでもようやく、えー、メスティンが発売されたので、えー、購入してきました1 5号炊き、えー、税込み880円の方ですね、えー、と大きなメスティンには正直あまり興味がなかったので、えー、と中くらいいわゆるレギュラーサイズのものを購入しました、はい、でちょっと私がですね知りたかったことをあの今回確かめましたので、えー、その動画を紹介したいと思います えー、とまずですね知りたかったのは何のためのシーズニングかということなんですがここに書いてあるのは焦げ付きにくいメスティンにするためという理由でしたね焦げ付きにくいということみたいですねうーん下からといって焦げ付きにくくなるっていうんですかねちょっとそのあたりはあまりあの定かじゃないなと思いますが、まあ、米の研ぎ汁を えー、なんか茹でればいいですよということみたいですねはいまあじゃあちょっとあのそれやるんだったらついでに、えー、茹で汁でやってみたい調理があるのでまたあの次回の動画でやってみたいなと思いますでまあちょっと基本的な確認ですねはいえー、とまあバリなんかはもうほぼないと思うんですけどこんな感じでチェックしましたこれあの絞り加工がついてるのがいいですね あの絞りってあのアルミの縁の部分がこうプレスで曲げててあの蓋がえ止まる部分ですね、はいえー、絞りはいいと思います、まあ、強度も出ますし、あのー、内圧を高める上でも役立つと思いますでこれポーチがですねバィティーポーチっていうものなんですけど以前小さいメスティン用に買ったものと比べてちょっとこう中に何、あのー、かですね入ってる分厚いものがあるんです 私が知りたかったのはこの小さいメスティンもともとあったダイソーメスティンですねえっ、ー、とこれもだいぶ使い込んでるんですけど<笑>こんな風に、えー、と掃除するためのものも一緒に入れてますあとあのメスティンの専用網ですねはいでこの入れ物、えー、黒いもともとのバニティーポーチですけど、えー、とこいつにも入るのかどうかっていうのはちょっと興味ありました あとこの小さいメスティンはですね、中に入るのは知ってるんですけど、どのぐらいこうきちんと入るのかっていうので、こういう角度で見たかったんですね。はい。えー、と完全にこう飛び出してないですね。もう収まってる感じですね。ということが今理解できました。で、空いてる隙間がですね、どのぐらいの隙間なんだろうと。これもちょっと興味あったんですけど、えー、なんか役に立てないあのことをやってますけど<笑>、えっと、なんかすごい中途半端な隙間ですね。 なんか中途半端すぎてなんか意味があるのかなというぐらいの隙間でした、はい、で中に入れるとこんな風にカタカタ音がするぐらいのちょっと中途半端な隙間だからなんかカタカタ嫌な人は中にあのタオルでも詰めないとですね、えー、詰めた方がいいですよね、えー、そういうことが確認できましたでこの昔のバニティーポーチに入れてみようと思ったらですねこれキツキツですね あのダイソーのメスティン元々のやつはですね綺麗に収まってたので、まあ、持ち運びなんかも便利だったんですねやっぱアルミなので表面がアルマイト加工されてて、えーまあ、要は酸化アルミであの覆われてるのであんまり傷つけたくないのでこういうポーチとかに入れて入れてたんですけど入らないですねちょっとポーチに入れてるあのメスティン折りのクッキングシートあの辺も全部取り出してもう一回ちょっと入れてみますこれだって 入るかなぁと思ったらですね、これもあ入らないですね。なんか無理やりやると壊れそうですね。破れそうですね。残念ですね。反対側ももうパッツンパッツンですもんね。ということで、えー、前のバニティーポーチは110円でしたけど、えー、これは使えないということが分かりました。 ということでこの新しい330円のバニティーポーチこっちだったらなんならまだ少し横に詰めたりできそうな余裕がありますだからネスティのこの 1.55 だけの場合はこ の, 300円の330円のバニティーポーチじゃないと入らないこれ実は確かめたかったことなんですねあのレビューとかでちょっと見つけられなかったので、はい あとはですね、えー、知りたかったこともいろいろあるんですけど、そうですね、このメスティンの専用網ですね。これ、あの、小さいメスティンならぴったりなんですよね。本当にあの何か落ちたりしないような隙間もないんですね。で、これが、こちらだったどれぐらいのスペースが空くのかと見たかったんですが、めちゃめちゃ空いてますね。 これだとなんか食材を上に乗せると下手したらこうちょっと横のスペースに落ちちゃいますねということが分かりました、まあ、あの小さいメスティンを入れるための台にするっていう感じなら全然問題ないんでしょうけど直接食材を網の上に置くにはちょっと網が小さすぎるなということが分かりましたあとこれを入れた場合にはあやっぱりそうですね飛び出しちゃうんですね これも見たかったんですね。あのー、しっかりと蓋ができるのかどうか、あの圧力鍋みたいな使い方ができる の, できるのかどうか、知りたかったんですけど、まあ、2つ目の蓋をすることはできなかったですね。はい、これ知りたかったことでした。あとですね、あのー、まあ、えー、ダイソーメスティンしか私は持ってないので、この、 えー、S ビット風の、まあ、パチビットと言いましょうパチビットがですね今まで入らなかったんですねはいえー、なんかですねこのパチビットの普通の S ビットとサイズほぼ一緒だと思うんですけどこの感じですごくいやらしい引っかり引っ か, かり方をするんですねもうちょっとっていうもう本当ですね惜しかったですね こっちだったら入るのかな。なこれはもう余裕ですね。まあ、あの、皆さん知り尽くしてるんでしょうけど、えー、小さいダイソーメッィンしか持ってなかった私はですね、今まで入れることができなかったので、ちょっとこれは、あの、買って満足ですね。あと、キャンドゥのアルストは2つぴったり入りますので、まあ、もともと、あの、ダイソーのメッィンでいいんですけど、こちらの 1.5 号だけの方だと、縦にも入るのかどうかと。 これ知りたかったんですけど、まあ、無理ですね。はい、えー、こんな感じで。縦はやっぱ無理ですね。入れるのはこれは横っていうことですね。横に入れても、まあ、2つだったらまだあのスペース、隙間ができるというようなことが分かりました。はい。あとですね、あのー、これも知りたかったことなんですけど、いわゆるあの、100均のミニ鉄板ですよね。 これも入らなかったんです。ちょっとアルミで巻いてて、あの、<笑>こんなになってますけど、えー、これもですね、今までは入らないので諦めてたんですけど、まあ、レギュラーサイズのメスティンなら、ほぼぴったりですね。はい。で、ここに、あの、パチビットを入れて、さらにアルストも入るのかどうか。あ、な5ミリ、5ミリぐらい入れてますね。だけど、普通に締まりますね。 蓋を閉めても、この蓋がちょっと、あれですね、高さが増すんですね。ということが分かりました。この辺りもですね、知りたかったことだったんです。ということは、アルスト2つも入るはずということですよね。そうですね、アルスト入れても出しても、蓋の深さは一緒ですもんね。はいということは、アルスト2つ入れても、きちんと収まる。 ちょっと余裕がありますね。中でまだアルスと動いてますね。ということが分かりました。この辺もですね、確認したかったことなんです。まあ、あの、私個人的なあの<笑>ことばっかりなんですけど。であと、こいつを入れた場合はダメなのか、まあ、ダメっぽいですね。やっぱりこの網がサイズが小さいので、出っ張りが邪魔になって、デッドスペースができちゃいますね。 ということは、現実には、こんな風になっちゃうので、全部は入らないということですよね。まあ、おそらく使い方としてはですね、あの、この、大小メスティンといいますね、大小メスティン2つを同時に持ち歩くことの方が多いと思うので、そう考えるとですね、えー、もうこの、パチビットはどっちにしても、 一緒には携帯しないかなと。これも浮きますもんね。もう本当にわずかでも、えー、厚み足すと、もうパチビット入らないということが分かりましたので、パチビット入れるとシビアですね。なんかシビアなものをぴったり、えー、うまく収納するっていうようなことは、多分私には無理なので、えー、もうパチビットは、えー、この段階で諦めました。はい。 ということは、えー、もうパチビットは使わないと。まあ、あくまでアルストである。どうせあのパチビット持って行ってもですね、他に固形燃料とか、まあ、小型アルストとかいりますのでね、まあ、なくてもいいかなという感じですね。従って、まあ、アルコール燃料は別に持ち歩かないといけませんけど、えー、小さいエステッ、えー。それからまあ鉄板はせっかく入るので入れて、で、えー、蓋をして、 これだったらバッチリ収まってます。ちょっと余裕ありますね。あの中で少し動くくらいですね。これで持ち歩けばいいのかなというふうな結論です、はい。バチビットは使いません。残念ながら、えー、仲間外れとなりました。あ、あとですね、あれですね、アルコールストーブを持っていくのに、えー、そのスタンドがないですので、 何かしらこうごとくになるものは持っていかないといけないだろうなという感じですね。そうですね。それについては、あのー、まあ私の場合は、アルストに直接置けるごとく、これですね。まあ、ステンレスの板を切っただけですけど、えー、これを持っていけばこと足りるので、これで4枚あるのでちょうど2つ分ですね。 したがって、これも一緒に入れることができれば、まあ、荷物は計量ができていいかなという感じですよね。ここには入るかなと思ったんですけど、ちょっと無理ですね。浮きますね。えー、なので、蓋が浮くので、それは諦めて、えー、この 1.5 だけのメスティンの方に、あ、ここにぴったり入りました。あ、これでいいですね。 はい、えー、これでいきたいと思います燃エすビットはさようならですねはい、えー、ぴったり収まってて気持ちいいですね鉄板をですねちょっとどう使うか全然考えてないんですけどまあ、はい、入ったので入れたというだけですねアルストが2つあれば、えーまあ、熱源2つなので えー、大小メスティンと鉄板うまくやればいろいろレパートリーが増えるかなと思います今回確認したことは以上です